皆さんも映像でご覧になったように私は55歳で肺がんになったんです5年後の生存率は 5% 以下そんな私がヘモヒムとアトミに出会ったのが本当に運命だと思います えー、韓国に住んでいた時ハトミを調べたくてもっとハトミを知りたくてソン・リさんのサクセスアカデミーに参加しましたその時日本人は誰もいないし通訳も全くなかったんですでも学んだ韓国語で一生懸命講義を聞きましたそしてその日私は アトミの事業をすることに決心したんですその時で私は肺がん末期でしたからあと3年ぐらいしか生きられないそんな状況でしたでもアトミは私が死んでもアトミの収入は娘に相続されそして娘が死んだら 孫まで相続されるそんなアトミの事業を私に残された3年の時間でもう必死にやってみたいと思いましたその夜日本に早く帰って私の大事なお友達にアトミの製品を教えてあげたくて伝えたくてもうワクワクして 眠れませんでした日本に戻ってから私は新潟から東京まで、えー、新幹線で2時間かかりますそこを毎月毎月必ず東京のセンターに行って事、えー、業の勉強をしたりスポンサー様たちと一緒にたくさんミーティングをしました。 そして日本の各地をを回りながらアトミを紹介したんです日本には私が k p o p アイドルが大好きなようなもう日本にはたくさん k p o p アイドルが好きな人たちがたくさんいます若い子から70歳のおばあちゃんまで韓国アイドルのコンサートに行くんです 私はコンサートに行くたびにたくさんのアトミのプレゼントを持って配りました韓国アイドルが好きな方たちは無条件韓国の製品大好きなんですコンサートのたびにアトミの製品を紹介していたら後に私のスポンサーにたくさんなってくださっていました そうやって日本全国にアトミのメンバーを広げていきましたですから交通の便のいい今は新潟ではなく名古屋関西を中心に私の事業を広げて成長させましたそして去年の10月私の トナーの一人がロイヤルマスターになったんですわその時が私は今よりももっともっと嬉しかったです実は私手術をするした後一1か月後に3番目の孫が生まれたんです 活動する前もう娘のお腹にいる孫を思うともう私が手術した後は孫に会えないんじゃないか本当に不安で不安で恐ろしかったです3年のしか生きられない私の時間がアトミを始めてから でも、お母様も圭さんに来なくていいよって言われちゃって、今は毎日、孫たちと楽しく幸せに過ごしています。 日 本, は日本から大切なパートナーが関西から来てくれています応援に来てくださってます韓国からもたくさんのパートナーが応援に来てくださりそして日本の現地でも多くのパートナーの皆さんが ズームでお祝い応援してくださっています本当にありがとうございます皆さんと一緒に力を合わせてここまで来れましたでもここは私のゴールではないんです 上を目指して私のパートナーを必ず連れて頂上まで走りますこれからも私の大切な ちょっ<笑>なな、まあ、と待って。